皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月10日、今月の天の日は、福の神祭りでした。ここに7枚の福の神があります。先月同様、ソロで消化しようかとも考えましたが、スペシャル福引き券の在庫が尽きていたので、持ち寄りパーティーに参加することにしました。その結果、スペシャル福引き券が99個まで増えたので、これでよしです。 さて、冒険者の超便利ツールの福引景品が追加になるということで、この缶オケカプセルの相場も変動することになります。安くなるか高くなるかですが、今まではだいたい高くなっていたので、この80万ゴールドが当面の底値だろうと判断しました。多分その予想は外れると思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。